受けましておめでとうございます。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今月はブロッコリーのマヨカレエをいたします。え今月教えていただくのは笹原。 そしてお手伝いは黒田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、それから器はこちらになります、えー、阿蘇市内牧にあります木更木窯さんに作品を貸していただきました、えー、木更木窯さんのご紹介は、えー、こちらの番組の最後また木更木窯さんはオンラインショップ a s もでも作品を、えー、販売しておりますのでぜひそちらもご覧くださいでは笹原さん、はい、今日は今が旬のねそうろ、ね、っこりですね、はいはい こちらをまずはどんなふうにしていきましょうか。はいはい、その前に、はい、ブロッコリーはですね、ビタミン C が多くて、うんえー、疲労回復に良い野菜ですので、うんうん、あの今からの時期に最適だと思います。そうですね。はい。はい、ではまずははいじゃあまずは、はい、ブロッコリーからいきましょうかね。うんはい、はい。お鍋の中には、はい、塩をひとつまみ入れてですね沸、はい、きます。 じゃお塩を少々入れて。はい 竹が入ってその、塩をちょっと一つに入れてですね。やはりちょっとお肉の臭みがあるからね。で, すねはい、で、これを開きます。はい、えっと。マヨネーズとカレーコーンを混ぜておきましょうか。はい。じゃあ、ブロッコリーを入れますね。はい。きま先ますね。はい 熱が残ってるぐらいに混ぜるとこう溶けやすいという か, うです、ねねかね、完全に冷えてしまうと意外とですね、うん、混, ざ混ざりにくいかも分かませんね、うんはい、少し温かいうちに混ぜるとう、ねうん、よく混ざるかと思います、はいはい、混ざりましたはいこれはさらに緑が入りますね、うんうん、じゃあ出来上がりです、はい、出来上がりです、えー、ブロッコリーのマヨカレー和え、はいそうですうん、カレーの香りが食欲をそそる一品です はメインのお料理の他にもたくさんですね。今日もありがとうございます。では早速いただき ま, ー す, だきます。はい。お酒の境目も。うん。あの歯ごたえがしっかり残ってて美味しい。本当カレーとマヨネーズだけなんですけどあり、ね、ますね。うん 地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています今回は、阿蘇市内巻にある木更木窯さんの器を使用しています木更木窯さんでは、雑眼や焼きしめの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です